はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、以前僕の動画でもお世話になりました、左馬さんに訪れております。今日ですね、なぜ来たかと言いますと、こちらの左馬さん、今年のですね、4月の1日からラーメンのメニューを一新するということで、それがね、めちゃくちゃうまそうなんですよ。なのでですね、本日はそちらの一新されるラーメン4種類ですね、すべていただきつつ合わせていて、 ピンものやご飯ものも食べていこうと思います。で、多分ですね、僕の動画だけでなく、マックスさんの動画でもこちらの新メニューのね、動画が出ると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ということで、本日ですね、一杯目にいただきますセットが到着いたしました。 僕ですね、こちらの出来たてをいただきたいと思いますちこちらのねひとまずラーメンからいただきます、はあうまいですねちょっと待ってこのラーメンスープもうまいけどこれ別でいただきましたこれ返しのね全く入ってないスープですねあだ出汁出てる<笑> んーちょっとこれ麺いっちゃいましょうかあ上品うんま 寒物も行きましょうこれ、はい、醤油ラーメンということでセットでこちらのチャーハンをーうまい<笑><笑> 左馬さんは、お酒なんかも提供してまして、つまみにもなるような一品ものも多数あるんだけど、このね、やっぱ優しいし、こう、じんわりね、広がるラーメン、もちろん、普通に一杯、こう、ランチとかでね、食べてもいいんだけど、飲んだ後の締めでも、優しく広がる、そんな一杯なんでね、ぜひ、皆さん、飲んだ後でも、この一杯食べてみてください。<笑>うーん、うま。 そそろそろこれ僕麺ないんですけど新しいメニューの方にはあえ玉があるみたいでして2種類煮干しと生姜のあえ玉ということで煮干しのねあえ玉をいただきたいと思いますうんじゃあ少し待ってる間にですねこちらの餃子もいただいちゃいましょうか餃子はシンプルに何もつけずにいただきます まあ、うまおありがとうございま す, 煮干しの煮干しす、ね、こちら煮干しですねうわ今回のね左馬さんのメニューは大盛りが対応していないのでこちらのねあえ玉でまだ足りないよって方はぜひ食べてほしいんですけどこれね具材とタレ混ぜ合わせるとこんな感じでございますまずはちょっとあえ玉だけでいただきましてあ、うまいね 今回つけ麺風じゃなくてこれスープに入れちゃいますか今回あえだんを入れるとこんな感じでございますうわーああ変わる 一気にねこの煮干しと香味油が加わることによって中華そばにも似たねこの懐かしさも出てくるんであえ玉おすすめですそしたら今日はねあの餃子もせっかく頼んでますんで個人的には定番のこれ餃子もねスープに浸しまして う, ーんうんうんうまっ 今日もね最後の具材はこちらの味玉でいかせていただきますうんこれチャーハンのちょっとね醍醐味をやっぱりねこれチャーハンとラーメンセットで頼む時はこのスープ漬けね ということで、ただいまですね、こちら、一巡目完食させていただきました。<音声>ごちそうさまでした<音声>。ありがとうございます。塩ラーメンでございます。うわ。うまそう。 ということで、本日ですね、2巡目にいただきます商品が到着いたしました。2巡目が、このラーメンのね、塩でございますね。で、今回は先ほどの醤油とは違って、特製にしてありますので、チャーシューもま、されていて、ワンタン、味玉、で、海苔にメンマですかね。こういったトッピングが増えております。そしたらこちらも、早速ですね、いただきます。うわー、塩うまっ。 これちょっと本当にね、さっきの醤油と全く別物う、ね、ん、今回ね、特製にしたので、チャーシューの炙ってる感じのこの香ばしさ、でそこに塩のうまみと鶏の風味、芳醇な鶏ハムを食べてるかのような、もうスープがそんな香り。 チャーシュー丼はこんな感じチャーシューもねレアチャーですしこのタレがかかってねうまそうだねうまっ そろそろあえ玉お願いしてもいいですかありがとうございますいただきますこちらが生姜のあえ玉でございますねああうまっ匂いがうまいこのね立ち上る生姜の香りがたまんないですわ入れようこれも から、ね、おおこうね最初に比べてやっぱり食べ続けるとこの鶏の香りとかね鼻が慣れてきて感じなくなるんだけど生姜がが入ることによってもう一回復活したうー ん, うーん いうですね3巡目のメニューつけ麺でございまして醤油と塩でこちらのが特製トッピングになっておりまして塩の方が並盛りとなっておりますそしたらね早速こちらいただきますこちらですねこれ昆布水つけ麺となっておりますのでまずは麺だけでいただきたいと思います 十分麺だけでも食えますね麺味がありますそしたらこちらですね漬け汁に浸させていただきまして、うん、はいうん美味、うんうん、しいうん もちろんねラーメンのように鶏と水だけで炊いたスープも美味しいんだけどやっぱこの昆布水の昆布のだし加わることでラーメンとは違った良さがあるので皆さんも食べ比べしてみてね好みの方注文してくださいこれ両方ともうまいうん、まあ、そしたらこの辺り で, でこちらですね塩のつけ麺の方もちょっといって 食べてみましょ う, うまっ塩になるとスープの素材の味っていうのかなしょに比べてねダイレクトに味わえるんでこっちもまたうまいね 塩がね、もうあっという間になくなっちゃいました<音声>そしたらここでですねつけ麺など結構珍しいと思うんですけどもつけ麺も大盛りできないので物足りない方はあえ玉頼んでほしいんですけどこれ絶対合うと思いますこれしょうがねうわこんな感じでどうでしょう<音声>あうめ あえ玉って思うからちょっとうんって思うだけで厚盛りのつけ麺とかあるんで全然ありですねあえ玉もすぐなくなっちゃうねうん<笑>そしたらこんな感じですねただいま具材は全て完食しましたこちらのつけ麺なんですけれども割りスープが昆布酢になりますねこの後もありますんで全部は飲み干さないにしても<笑>どんな感じになるか 試ししてみましょう昆布水で割るともちろんね通常のスープを割ってるので塩分とか抑えられるんですけど昆布由来のねとろっとした食感が増すので不思議とその出汁の香りっていうのは割る前よりもちょっと強く感じるかもしれない。 次もですね最後4巡目もありますんで割りスープはこの辺りにしてまずねごちそうさまでしたということでちょっとですねこの次の最後に頼んだメニューに関しましてはこのノンアル必須のものになりますんでちょっと最後はねこちらと一緒にいただかせていただきます料理がですねまだ到着してないんですけど泡が生きてるうちにまずいただきますね とということで、えー、本日ですね4巡目ということでラーメンも頼んでるんですけれどもまずこちらですね出来たてのこのカツカレーをうまそうでしょういただきます<笑>まずちょっとご飯なしでこれだけでいっちゃいましょうかああうまい <笑>うわうんうまいこのね一品物に関しましても今までのメニューとはちょっとねラインナップが変わるみたいなんですけども前回のね撮影でも麺類ご飯物何食べても美味しかったんでぜひですねラーメンだけではなくて定食だったりとか一品物だったりね皆様もお試しください、うん、も う, うまいうん今ですね 今日最後のメニューが完成したみたいですありがとうございま す, ますもう今日の最後これどうですカレー担々麺ご飯と完璧なセットですね途中だけどさこの担々麺いただいちゃいましょうかあやっぱうまいな今回はですね中辛で注文しましたがしっかりとピリ辛で絶対ね こちらのご飯に合いますね。 たら、今ですねカツカレーと担タ々ンタン麺完食しましたので残った具材とスープでねこれどうです最後わ結局ね最後はこちらの担タ々ンタン飯で締めたいと思いますうん うん、ごちそうさまでしたはいということで本日はですねメニューがリニューアルいたしますこちらひだりうまさんで新ラーメンメニューを4種類プラスでですね一品ものいただいてまいりましたやっぱ パリうまいわ。今回のね、リニューアルに伴って、もちろんね、これラーメン目玉だと思うんだけれども、とにかくね、あるメニューが全部美味しいです。お酒と合わせても、ぜひ食べてみてください。リニューアルに伴ってね、こう、ラーメンが柱のお店になるとは思うんですけれども、座敷の席もあったりするので、ゆっくりとね、 お子様を連れてお酒飲んだりとかもできるスペースございますので皆様もですねこちらの左馬さんでゆっくりと美味しいラーメンそして料理食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたえこの動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますのでそちらも概要欄からチェックしてみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょう はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日ご紹介させていただきました、こちら、ひだりうまさんの新商品なんですけれども、4月から販売されているそうなので、すでにも う, こうメニュー一新されております。で、以前は結構ね、濃厚系のラーメンだったらしいんですけれども、えー、今回は完全に一新しまして、鶏と水だけを使って炊いたスープで、えー、作ったね、こういった賃貸系のラーメンとなっております。えー、僕もいただきました けれどもなかなかですねこう上品でいい仕上がりとなっておりますのでお昼にねラーメンだけ食べるのももちろんいいんですけれども夜お酒を飲んだ後に締めの一杯としてこの優しいラーメンで締めたら最高だと思いますのでぜひ皆様もお試しくださいそしたら本日の米編コーナーこの辺りで参りたいと思いますまずは1つ目 僕の動画の中では結構ね、ラーメンとライス一緒に注文することが多いので、それを真似したいんだけれども、普段ね、お腹いっぱいになってしまうので頼めないという、まあ、コメントなんですけれども、まあ、このね、コメントの返信にも皆さんがこういうことできますよっていっぱい書いてくださったので、なんかね、嬉しいなと思いましたが、一応僕の方からもですね、えー、基本的には結構ね、あの、麺少なめでってお願いすると対応していただけるラーメン屋さんが結構ほとんどかなと思います。 ちょっとですね、こう、麺を仕入れたりとかすると、袋詰めになってるので、 一玉を減らせないよっていうお店も中にはあるんですけれども基本的には、まあ、最近そういったこうご要望も多いと思うのでこのね燃料の調節できるっていうところが多いと思いますでもちろんご飯なんかもねあのー、並盛りを買っていただいて料金が減るわけではないんですけれども少なめでいただけますかってお話ししてもらえれば、えー、おそらく注文が通るかと思いますので まあ、万が一ね、残しちゃうと、とまあ、心配な方とかで、まあ、基本的にそもそもラーメンとライスね、一緒に食ったらお腹いっぱいすぎますと、そういう方が普通はほとんどだと思いますので、えー、ぜひですね、ラーメンライス試したいよって方は、えー、少なめで注文していただいて、えー、こう、無理してね、パンパンに気持ち悪くなるまで詰めて帰るってよりかは、まあ、腹8分目ぐらいでね、えー、お腹いっぱいになって気持ちよく帰っていただければいいなと思います。 そしたらこのあで本日の2つ目えこちらのコメントですね激辛の大食いも見たいということでありがとうございますえただですねちょっと僕もまあ、もちろん辛いものは好きなんですよ結構普段からいわゆる中本さんの北極10倍とか普通に別に撮影だからとかじゃなくて普段行っても10倍を頼んだりするんですけれどもただねあくまで こう激辛好きなわけではなくて、馬辛好きと言いますか。ちょっとね、激辛になってくると、個人的にはですよ、まあ、もちろんそれが美味しいと思って食べられている方もいるんですけれども、僕自身としては、やっぱりもうその激辛と自分が認定できるものになってしまうと、ただの我慢になってしまうと言いますか。まあ、基本的にはねこう、美味しいをお伝えしたいと思って動画を撮影しておりますので、 こう、さすがにもう我慢っていう、こう、部分になってくると、ちょっときついかなと。で、この波盛りね、一杯とかであれば、まあ企画として全然成立するのかなと思うんですよ。まあ、味はわかる程度ですしね、一杯の波量であれば。ただ、それが大食いとなってしまうと、結局ね、その胃とかに入ってきた時に、体が、その通覚が反応するとね、異物と、 断定してこう押して押返そうするとやっぱりどうしてもこうおえつが出てしまったりとかそのゲップが出てしまったりとかその撮影中にねできれば出てほしくない発作が出てしまいがちになったりとかこれはねもう編集をしようともこうどうにもならないと言いますか個人的にはそれをね美味しそうに 見てもらうっていうことは、ちょっと僕の能力では無理かなと思うので、一応ですね、うちのチャンネルでは、馬からまでのものだったら大食いしたいなと思います。なので、やっぱり、ね、中本さんのこの北極の10倍とか、ただまあ、普段食ってるものでも、でっかい量食うと、その2倍、3倍ぐらいね、辛く感じますので、なかなかこの自分の許容量を見極めるのが難しいんですけれども、 そういった馬辛系のね、大食いであれば今後していきたいなと思います。はい。ってことで、この辺りで本日3つ目の米編。最近ですね、やっぱりこう、麺だけに限らず、ご飯物でもそうなんですけれども、早送りをやめてほしいとか、いろいろなね、こういったコメントをいただいていて、できる限りこう、食べてるところをね、ゆっくり見たいというご意見をたくさんいただきます。でそのことに関してはね、本当にありがとうございます。 ただ、まあ、僕がね、いろいろとこの編集を昔と比べて変えている理由の一つなんですけれども、やっぱりね、昔はテレビではそういうカットしてないものっていうのは見れなかったので、えー、そういったものを個人的にも見たいなと。 まあ、見れる媒体がないので、それを僕でやってしまおうというところから、まあ、無言でね、カットなしで大食いをするってところから始めたんですけれども、やっぱりですね、こう自分がいろいろと映像とか制作にね、携わっていく中で、こうなんだろうな、いわゆるテレビ的に言うと、編集点のない映像っていうのから、それをね、何十分も流すのって、ちょっとね、もう見られなくなってきたんですよ、自分が。そう。 <笑>まあもちろんね、その昔自分がやってたので、何を言ってんだって思われるかもしれないんですけど、やっぱりこう、日々ね、こう年を重ねて、経験を重ねることにこう、自分の趣味思考っていうのが変わってくるんですよね。で、今で言うと、そういったこう、脳編集とか、こう、間延びする映像っていうのかな。で、プラス、あとカメラも一台だけね、定点で置いてずっと流すみたいな映像が、個人的にはちょっと長く見続けられない。 なって思っ思たんですよもちろんそれが売りで、それが面白いとして、もちろん述べてる方もいるので、一概にそれがダメってわけじゃなくて、僕の趣向というか趣味というかっていう話なんですけれどもで、そうすると結局それがもし面白いとしても、自分がこれ面白くないなって思ってしまったものを皆様に絶対にお届けしたくないんですよ。 やっぱ少しでも、こう、いわゆるその編集点、喋ったりとか、で、いっぱい完食しましたとか、そういったね、この話の転換っていうものをできる限り作ってね、まあ長く見てもらっても最後まで見て飽きないようなね、映像に少しでもできればいいなと思って、ちょっとね、自分なりに工夫をしながら今の編集に至っておりますので、えー、もうちょっとね、 こういいいっっった編集が逆に好みじゃゃない方もいらっしゃって、まあ、そういった方にはね、ご不便おかけするんですけれども、ただ最近ですね、えっと、そういう方向けに喋ったところだけを完全にカットした、ほぼ黙食の、えー、サブチャンネルもね、えー、作っておりますので、そちらね、概要欄から飛んでいただいて、そういったこう喋ってない動画なんかも合わせてね、楽しんでいただけると嬉しいなと思います。 ということですいません。今日は長くなってしまいました。この辺りで米コメ変更な終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。